ちょっとあの重装備キャンプには疲れちゃったなっていう方なんかにとってはねこのスタイルは結構いいんじゃないかなと思ってまあ同じような方いらっしゃらないと思うんですけどちょっとね公開してみようと思いますまあとにかくですねあの準備とかね持っていくものを減らしたいということでやっぱりこの1つはこれですねポケットストーブこれダイソーでもキャンドゥでも あとワークマンなんかでもね、もうほぼ同じものが300円ぐらい売ってますよね。サイズも S ビットのね、あのレギュラーサイズと一緒なので、えー、汎用性の高いやつですよね。この中に、えー、このパック燃料がね、ぴったり入るので、前の動画でも紹介したんですけどね、えー、もう要はこれだけ、このポケットティッシュサイズって言っていいと思うんですけど、これさえ持っていけば、その湯が沸かせる。ねえー、外出して外で、まあ、お茶沸かしたりね、お茶とかコーヒーとかができる。 っていうこの手軽さっていうか手抜きさというか何<笑>て言うんでしょうね、まあ、言い方次第なんですけど、まあ、これがね、あのー、今とっても私にとってはえ全くその負担にならないのでいいなと思ってえこういうスタイルがね気に入ってえちょくちょくね、あのー、近くのね、えー、公園とかまあなんかね山とか景色のいいとこに出かけてはこのスタイルをやってる感じになります。 ちょっとね、あのー、脱線しちゃうかもしれないんですけどあこの網は寝、ね、ないとねなんかこう大きいクッカー持ってくじゃないとね、えー、気持ち悪いのでさっきダイソーでねこれ買ってきたんですけど、えー、チキンラーメンミーってやつですね3個入って100円だと思いますけどまあ、こんなのね、えー、沸かして飲んだりとかまあ、ささっとできるしねあの本当に気軽なので、えー、おすすめなんですね はいまあ、あ, のあくまで重装備のキャンプじゃないとね面白くないなとかやっぱりこう眺めのいいね場所でね最高の朝を迎えたいなとかいうことはもちろんね私も思いますしね、えー、それを否定するつもりは全くないんですけど、えー、ちょこちょこっと行ってやりたいなとかいう時はねあのこのスタイルが一番、まあ、短時間でもできるしあ今日天気いいからちょっとどっか行ってやってみようぐらいのね 思いつきでできるので個人的にはねすごく気に入ってますあそうそうえっ、ー、と脱線ついでにね、えー、最近この S ビットのねミディアムが動画でもちょくちょく出てくると思うんですけど、えー、なんでこれ出すかっていうとですね、えー、このパック燃料ですね3個入りで100円なんです、えー、ちょっと出してますけどこういうねパック燃料これ3個入って、えー、110円かな あのー、セリアとかあっちこっちキャンドゥでもね売ってると思うんですけどその3個入りがですねこちらのやつだと2個しか入らないんです2個はぴったり入るんですけど1個だけ余るのでその余った1個をまたこっちに戻してねどっかにしまっとくっていうのが個人的に苦手なもんでそれどうしてもねこの S ビットのミディアムを出すことが多いんですねこれはですねもう見たら分かるんですけどこんな風に、えー、3つですね3つ入るんです えー、あとねもともと付いてる風貌とか入ってますけどだからね3つ入るもんで買ってきたパックをそのままザバッとこっちに移してね、で、こういう風にね、ぴったりと収まるんですよねもんですからねこっちをねつ い, ついつい使っちゃうんですけど、まあ、コンパクトさではねやっぱりレギュラーサイズの、あのー、100均でも売ってる 方, やった方がねいいので、えー、それでいいんじゃないかなと思ってます はいあとね今日試したいんですけどこれ1個あたりね20分っていうことをねパッケージに書いてるんですけど今まで20分はね持ったことがないんですまあ、15分弱かなという気がするんででこれね、えー、ちょっとやっちゃいけないのかもしれないんですけど2つこう置いてで最初から2つでね火をつけたら、えー、そのまま2つ分ちゃんと綺麗に燃えてくれるのかなと。 いうところがねちょっと知りたかったんでそういう実験をね今日はやってみようと思いますということで、えー、ちょっとね、えー、特殊なやり方なんで真似はしないでくださいねじゃあ2個置いてますけど、えー、その上側の方ねに1個つけていこうと思いますわ火がつきにくいきましたなんかねこのパック燃料は端っこにつけてくださいと今私つけましたけどね こんな風なね、端っこにつけるのが正しいそうです。はい、えー、ということで、今、端っこに置きました。つけました。向こう側がね、今燃えてます。で、えー、これいいのかどうか分かりません、こういうやり方ね。はい。えー、幸いこ の, あの台はね、もう、あの分厚い鉄板、バーベキュー用の鉄板を、ね、切り出して作ったものなんで、あの全然ね、熱には耐えますので大丈夫なんですけどね。 えー、こういう形でちょっと今日は、えー、長い時間持つのか今ね、えー、15時10分お昼過ぎのね、えー、3時10分なのでここからやってみたいと思いますということで、えー、まずはね、えー、湯を沸かしていきましょう風が吹いてるせいなでちょっと危険なので関係ないものを遠ざけておきますよいしょ、まあね、あのメタノール要はメチルアルコール系のね 燃料っってね、炎のの色がはっきり見えないので、えー、結構ねどこまで、えー、燃え広がってるのか見えないので危険ですよねこんな感じでね、えー、時間が何分燃え続けるのかちょっと試してみようと思います 一応、ね、1, 1個目上の方だけなんか無事に燃えてるかないやよく見るとねなんか2個目も燃えてる気がしますねだからほぼ2個同時に燃えてるような感じに見えますこっちから見たらよくわかるんじゃないかなこういう感じですねあんま見えないねちょっとね炎が見えないので危険なのでね遠めに撮っておりますはい こんな感じで、えー、まあ2個同時に燃えちゃうとね燃焼時間が<笑>、えー、短くなっちゃうと思うんですけどまあ仕方ないですね、えー、こんな感じだと思うと思います今ねちょうどまだ3分しか経ってないんですけどもう結構ね沸いてるんじゃないかなっていう雰囲気なのでちょっと開けてみますあそうですね、えー、ちょっとお見せするとこんな感じちっちゃいね気泡が鍋底にできてプツプツと。 開けときますねこれねよし食べてから後でお茶でもいただこうかなこれですねチキンラーメンミニ便利ですねダイソーでね来る途中に買ってきたんです 今ね、まだ6分しか経ってないのでそれは全然、えー、1個でいい感じですよね2個はいらなかった感じですねはい、えー、1個で十分でしたね、うん、なんかねあの1個だとね20分もたなかったのでそういう最初に経験をするとね1個じゃなんか心細いというかね、えー、<笑>ちょっと心配なのでもう多めに燃やしてしまうみたいになるんですけどそうするとちょっとこれ多すぎましたね 失敗ですこの辺がねやっぱ使い慣れないとねなかなかこう直感的には分かんないですよねあのブルーのねあの固形燃料の方あちらだとね大体もう感覚的にね1個かなとか2個かなっていうのが分かるんですけどねちょっとこのパック燃料私完全に初心者なんでね、えー、まだよく分かってないんですねじゃあできましたのでいただいていこうと思いますこんな感じですはいじゃあ いただきますどうなんだろうあと5分ぐらい持つのかなっていう感じでちょっとね、えー、火力もったいないのでこんなふうにね2つ目のステンレスボールを出して、えー、今お湯をね沸かしているところです いいですね、気持ちいいですね、やっぱね、外に来るとね、えー、12月のね、えー、もう下旬ですね あ, あっという間の1年間です ね, でね、えー、今日暖あったかいんでね、多分10度あると思います、えー、とこの時間でもね、全然、あのー、平気な感じなんですけどやっぱね、庭でやるのと違って、あのー、特別ね、なんか眺めのいい場所でもないし キャンプ場とやっぱ比較にならないんですけどねだそれでもこう広々した瓦でねいただくラーメンはあのー、もう絶品ですねただのラーメンなんですけどね本当に美味しいなって思います最高ですねじゃあちょっとだきましょうはい もうね、ほぼほぼ消えかけてますね今まだね微妙についてるんですけど多分カメラで映らないぐらいのねちっちゃい炎がついてるんですけどこれねセリアにねこんなろうそく売ってるんですよね、えー、たくさん入って1 1 0円のねめっちゃコスパいいやつ<笑>ちょっとねろうそくなんでねあのおそらくすすが出ちゃうんですけどこれでねそのままなんか、えー 保温だったらできるんじゃないかという気がしますのでロウソクでね、ちょっとやってみようと思いますロウソク消えちゃうかなここ風ちょっと吹いてるしななんとも言えませんねあ、けど消えないね、頑張ってますね消えませんね 空房でもつけてやった方が本当はいい気がしますけどなんか結構遊べますよね楽しいですよねまあいいやこれで。すごいなろうそくで保温というねそんなことできるのかっていうかちょっとできたらある意味 っぽいね多分ね多分無理ですねよっぽどよっぽどねあったかい日なら本だけならギリギリできるかなって感じですけどねうんこんだけちっちゃいと本は、うん、無理だなはいもう皆さんご覧の通りね<笑>このろうそくすごいな こんなちっちゃい炎がずっと維持してるということ自体がね驚きですよ。これ2ミリぐらいしかないですこのろうそく。ここにしてもね、ほのかに熱を感じるぐらいですからね。マッチの方が多分熱いですよ。これね全然温まってない。<笑>微妙に温まってるからう温まってないですね。すごいね。これはね、まあ、無理ですね。やっぱりこの手のろうそくはせいぜいもうなんかほやでね囲ってやって。 かかかすな明かりね、ねキャンドルランタンのような、まあ、になるかなっていうところですねキャンドルランタンの明かりでもねキャンドルの、ね、芯がそれなりに太いものとかねあのキャンプ用品メーカーから出てるやつはね売ってるので、まあ、そこそが明るいと思うんですけどこれはあの、まあ、のまセリアのね、えー、キャンドル多分ね10個ぐらい入って110円なんですよねなので、まあ本当にねあの全然そのようなね 明かりを取れるようなものでもないと思いまいくらなんでもちっちゃいよねこれね。なんでこんなにちっちゃいのかなよくわかりませんねよくわかりませんけどまあ帰ってホヤに入れて燃やしてみましょうかそうそうなんかねせっかくこんな風にねポケットストーブでいろいろ炎ね熱源を変えながら試してるのでやっぱねこれもやっとかんといかんですよね はいえー、これは S ビットのねいわゆるヘキサミンですねなんかねユうジさんがねキャンドゥからも出てるよっていうのでねデビューしていただいてあいいなと思ったんですけどねキャンドゥに売ってないですねあのうちの近くのキャンドゥにはねないので、まあ、ちょっとこのね S ビットのね、えー、ヘキサミンの方これを使ってね今度試してみようと思いますちなみにね大きい方のね燃料もあるんですよ S ビットの、えー、とこういうね グラム数が全然違うやつねこれあんまり売ってないんですけどね、えー、大きい、あのー、やつでやるときには、ね、こっちの方が、ね、長く持つんでいいんですけど、まあ、あのポケットストーブ用だったらねこのちっちゃい方、えー、これがね 4g が20束入ってるんですけど1つでね5分間燃えますよっていうことなんでね、はいまあ、ちょっとこれもね今度は試してみようと思いますこれね一応 S ビットのやつですから同じサイズですからこれがね えー、ぴったり入って、まあ、便利は便利なんですねただねこれ660円だからねえっ、ー、と20タブで660円1個30円って考えたらそんなに高くないけど、まあ、5分しか燃えないからね微妙ですね30円だったらあの例えばあの100均のねブルーの固形燃料だったらね15分か20分燃えますもんね <笑>なんか地元の子がはしゃいでるんでちょっと遊んでやります。はいえー、ちょっとね地元の子をね遊んでやりました。もう遊び遊べとうるさいのでなんでしょうね、えー、こういうのもねアウトドのいいところですよね庭で一人でやってたらねもう完全にソロの感じなんでね。 えー、もう1人の時間を楽しむんですけどこういうあの誰でもね来れる場所でねやってるとあのよくね遊べ遊べとあの見つ私を見つけた子がね近寄ってきますね何でしょうね都会なんでね割とね愛知県もね名古屋ですけどここ比較的ね都会なのでなんとな、ね、くここ人と人との距離があってね あんまりこう、そういうコミュニティってないんですけどねコミュニケーションってねないんですけどねなんかこういうキャンプみたいなことして遊んでるとですねちっちゃい子は喜んで寄ってきますね<笑>そしたらまあ遊んでやった方がね早くあの満足してねどっか行ってくれてこっちも専念できるんで、はい、寄ってきたら遊んでやるんですけど<笑>おかげでねもう向こうに行ってくれましたということであのさっき何話すとかわかんなくなっちゃいましたけどあそうそうえっ、ー、と熱源ね色々いろいろ試してるのでこちらのね えー、本家ののビットのやつですね、えー、こちらも今度ねちょっと使ってやってみようと思います、まあ、ぴったり入るんでね、まあ、これ使わない手は本当はないんですよねただ660円なんでね100均で売ってないというのがねちょっとね私としてはねえ残念なとこなんでまああんまりあのおすすめはしないんですけどまあ比較的んでね今度取ってみようと思いますということでお片づけをしてえだいぶ暗くなってきたんでね引き上げる準備をします いやー気持ちいいですねやっぱりね外は気持ちいいですよ、えー、この開放感っていうのかなうん最高ですねいやー気持ちいいですね、まあ、本当こういうのをね何度かやってるとねそのうちやっぱり重装備でねキャンプ行きたいなとかね思うかもしれませんねっていうか思うでしょうね まあ、今はね、ちょっとリハビリ的にね、<笑>まだ庭キャンパーの続きで、ちょこちょこ、えー、外にね、寝てっていう程度の過ごし方が、まあ、今はね、気楽でね、楽しめる範囲っていうところです。なんだろう、チキンラーメンに入っていたひよこちゃんキャンプシールだって、可<笑>愛 い, いね、チキンラーメン、皆さん好きですか、私は大好きです。はい、えー、片付けも、ね、無事に終わりました 今回もごご覧いいたただきありがとうございましたこの動画がいいなと思ったらグッドボタンそれからチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。